セットセットセットレッツゴ ー, アー TV、はい、ということで本日もやってまいりましたし「ふるはれティー TV」よはい皆さんね僕がこの衣装を着てるということはそう今回もですねコラボ会でございますで今回ですね着ていただいてるのはこちらのお方 ゴーングリードキドキ愉快上半途役のう井正弘君ですよろしくお願いします、ination? こんにちはよろしくお願いしますすいませんろですうる さ, さ, さ, さ, さ, さ<ス>いうるさいうるさいうるさいうるさいこんにちはうす<ス><ス clairement> <animations> <音>、はいまさひろですほんとに昔からもうこいつはもう一番ふざけてる本当にゴーオンじゃメンバーとしても人間としても一番ふざけてるのはもうこいつですはい だけれど、も、臼、ま、井、あ、はもう本当にね、いいやつで、なんか今回、俺がその YouTube を始めてるそのっていうのを知って、それは連絡くれたりとかして、だけどいやだ、ど違うですよ、だって電話したら、なんかどっか、どっかマレシーシアマレシーマレシアね。マレ<笑> <笑>あ言って い, るから、ね、いや、まあ、まあ、多分大事海外にいるっていう風ふうに。たからそうそうそうそう、今日よろしくお 願, し お, 願しお願いします。お願いします。お願いします。はい。で、まあ、うすいは、でも、もうどうだろう、最初さ、高校生で入ってきたよね。ああ、そうね、高校生だったかね。そうだね。十五とかだった気がするけど、今何歳よ。だから、いくら知ってます。これ、これ収録今何日。十二月の、まあ、中旬ぐらいか。ああ、そうだね。時間で言うと、うん、俺、十二月の頭で、うん。うん 三十一になったんですごい。うわービビるーマジでー。そしておめでとうございます。おめでとうございます。どうぞどうぞどうぞ。なんとなんか出てきますか。あーちょっとあと五時間後くらい。いやいや遅いわ五時間後待てないそんな。用意しときなさ<笑>い。用意しときなさ<笑>いもおかしい。あるんだけども。まあでもそうだよだからもう十五年とか十五年六年とかですかねもう。長いよねそうやって考えだってさあの時の倍ってことでしょ要は。そうだよ。 ね、そうだよだもう一人臼井が い, いてもおかしくないってことでし ょ, <笑>ょ例えがわからんけどそういうことだね<笑>そういうことでしょ<笑>もう一人俺が生まれるっていうだこれはびっくりするよねそうやって考えたら、うん、だってあの時のさ16がさ何も変わらないでこりいんだよやばくないですかこれ変わらないかな何も変わらな い, ない見てほら<笑>ちょっと髪の毛がちょっと変わったふわっとした感じと茶色くなったか<笑> あ, あの縦に大きくなったっていうだけですよ<笑><笑> ああそう縦に大きくなったり言ったら、もうこいつに言いたいことがあって、うん、あのドラマとかって、つながりってあるじゃないですか、つながり、例えば髪の毛とかも、やっぱ同じ長さでいるだびに、やっぱ保ったりとかするけど、こいつは身長のつながり、マジで守らないんですよ、だから最初、みんなで並んでる時割とき、わと低かったんだけど、途中、結構みんなと同じくらいになっちゃって、<笑>お前、ハンと全然身長のさ、つながり守ってなかったよね。いや、だからあの、今、着てらっしゃる、これ、うんまあその、当時のね、ユニォームというかそうそうそう、衣装だけどさ。うん 俺これだって三着ぐらい使ってもらったよあサイズ違いでえマジでそうい や, いや当時とかその撮影してる間にサイズがちょっと入んなくなっちゃったね。だってさ薄いって今でこそ結構体ね鍛えてるからおっきいんですけど昔はもう本当に風が吹いたら飛ぶくらいほどだったんだっどんな<笑>どんなだ っ, だってこいつ岩船山でずっと一人でこうやってやっ て, いやしてねえわ<笑>何してんの薄いって言ったら「いや風がか<笑> <笑>もうそれが薄いですから気づ い, いたらいないんでしょいないいない<笑><笑>、まあ、薄い一人だけが走ってくるの遅い風にやられてそう全然こっちで走ってこない深い風パナシもう<笑>いいな<笑><う>、ね、<笑>全然向かい風で<笑>全然来ないあれパンツだけ遅いんだよ待ってますすいませんおい<笑>いねぇ<え>ぞ<笑><笑><笑> おの中に緑い<笑>松村さんっていうのは怖いね、まあ、本当、昔ながらのカメラマンさんがいるんだけれども、いや、そのだから、<笑>まあいっぱい思い出あると思うけど、なるどね、なんか松村さんってねこう、カメラマンさん、めちゃくちゃ怖いのよ、<笑>いや松村さんに、マジで、お前、<笑>こうやってのいてて、お前さ、<笑>半分切れてるめてきもら、そのままいくぞ<笑>って言われて、いやいや、またまた、俺もこんな感じだから、<笑>いやまたまたとか言って、オうやんみたいな、俺、ここ目、半分だって。 お母さんとかにもその回見せたくなっち<笑>そうだよね、半分だってなんかしかも返信の前のなんか緊張感があるシーンじゃああいうのだいそうだね、そうだ ね, そうだねあそこで半分はね、やっぱね、未だに覚えてます、ね、いや、もうそうなんですよ、まあ、一番でもね、思い出深いのは古代エンジンを探して僕たちがドラゴンを探すっていうはいはいはい、あったねそう、あの回があったりとかしたんだけれども あ,、ね、あの回覚えてる 一緒にさ、なんかさ、修行みたいなのさ、さ滝みたいな、そうそうそう、そうお前があの足のほうでおった時いや、今でこそ言える話だけど、いやあの時二2月とかだった気がする確かに、なんか俺たちなんか変なの、寒いみたいな、寒いみたいに 来,、ね、来て、奈、は、緒、いはい、さんと俺と、ホラさんで3人で修行しに行くみたいそうそうそう あ, ったあったあった。 なんかその修行がどんどんエスカレートして、うんうん、なぜかハントは滝に打たれて<笑>滝に打たれに行くしあったねで奈緒さんのことが好きみたいな設定だったんだけど そ, う そ, う そ, うそんな大きい滝じゃないんだよ、うん、本当に本当に、うん、本当ちっちゃい滝つぼなんだけど、うん、スーツアクションの人たちが横に、うん、オレンジ色のさ球面ボトルじゃなくて、はいはい、あれでもう待機してくれたの、うん、その球面ボートルの中に、うん、そのお湯とか入れてくれて、うん、もうめちゃくちゃもう超 万, 万, 全万全なわけな、うん、潜るっていうシーンだったね潜って2秒ぐらいしてわーって上がってきて、うん、はい<笑> ーうん、全然ダメだねっていうシーンだけどわ、はい、ーっと入ったら、うん、滝の中で岩に足バーンぶつける、うんうん、えーバーンっていってバーンって打った後と、うん、こうやって打ってるから上がってこない<笑>やばいやばいやばいやばいやばいヤバいヤで上がっいこバい<笑>やばいやばいやばいでもせっちゃんだからバーンって来てグワ ー, ーンって上げられて、うん、その黄身元にバーンって乗せられたら<笑>もう<笑> いや<笑>、そうよそのまま、銀次郎を忘れられて<笑>銀次郎語で病院行ったんですよ<笑><笑>ここからでりなちゃんがねすっごいね、半島がうすよ助けてあげるんですよそうって言ってあげてる学校ねそのね荷物持って同じ学校だったからそうそうそ う, そう、荷物持ってくれてその、なんか、スタッチオに行ったりとかそれこそ、シーンの中では、なんかシンガ君とか、うん、フラールさんが なぜかもう意味わかんないんだけどおんぶするっていうだかどういう演出みたいな<笑>に別にそのなんでシーンでもな い, もないけどお前が折れた歩けないからなってこうやって<笑>おんぶする多分これマジで見返してもらえれば<笑>なんかやたら<笑>この辺の回ハントおんぶするかあったっけん君とかよくおんぶしてもらうっ 軍とかねあゆみちゃんとかキャラがわりとこう近いキャラだったからあ平グンペイは割とあるんじゃないそうそうそう俺は多分ねそのハントそんな音符知ってないと思うそんなにんなんかでもそういうちょっとこう演出的に助けてもらいながら、はい、実はやってたみたいなだからリナがねその要は荷物を持ってあげるわけですよ学校が終わってそれスタジオに入るときにそしたらメイクさんとか衣装さんから何リナちゃんに荷物持たせてんのってめっちゃ怒られて<笑> <笑>いや、そしたら嘘、うちでいや、違うんですよ、あの、これ、足、足、見てください、これっつって、そんなの歩けるだろうみたいな、そんな、お前、<笑>男だったら気合で歩けよみたいな感じで、松葉さん、ズボ つ, <笑>ついててさ、<笑>恥ずかしい<笑>いや、もう恐ろしい現場だったな、あれ本当にね。 いやだからまあ戦隊をやるっていうのはもうそのぐらいタフじゃないといけないっていうことなんだろ う,、ねえー、うでもあれ乗り越えたからさ割とさ俺たちなんかいろんなことを乗り越えられてきてる気がするよ、うん、他ほかの、ねまあ、戦隊の1年間というかまあ1年半ぐらいかだからあれがだからもう15年前でこの前それこそ同じそのプロデューサーさんがその戦隊の人たちをね その集めてくれて、はいはいはい、刑事7人っていうその東映のドラマやりましたね、テレビ朝日公演のドラマに、ゲストで俺たちを呼んでくれて、懐かしいね、いや、そ,、ね、そんなこともあるもんだねと思った、ね、すごいね、あれ、すごいなんか、みんなね、やっぱ、ゴーンゃャーを知ってくれてる方が多くって、ゴー音再集結みたいな感じでね、す、うん、ーちゃんもいたりとかね、そうねそ小島さんもいたりとかあったけれども。 なんかすごい懐かしいい感覚だだったよねねそうだねいや俺だから今年はその直前の舞台で鈴なりってとこでやったんだけどこれ見に行ったそでねえと一緒に共演しててねえとやったでしょそ う,、ね、そうそうよかっ た, から ね, ね, え見 た, 見たねえと共演してそれ見に来れるか見た見たねえと共演してその後すぐにホランさんとか、えー、リナーとかと共演、えー、まゆ、あ、りちゃうもんとね共演しててかゴーンじゃもうほぼ今年みんな会ってるんじゃないいやだから本当にみんな会ってる ね、うん、本当にみんないや俺もあプライベートではあってるけど仕事としてもあってるもん ね,、うん、ね仕事としてもあってるしプライベートでもあってるね、うん、その刑事7人とかでもさも う, うすいがもうやたら褒められはくるわけですよ薄<笑>いよかったわざわざさんとかうすいよかったみたいな<笑>その当時のプロデューサー、ね、そうそう時のプロデュ ー, サーがもうやたらうすいをやっぱ褒めていきたいとかして で、やっぱそう、僕とかもね、まあそう、やっぱ出てるわけですから、気になるわけじゃないですか自分の芝居を自分いそう、俺、俺、俺とどう、どうでしたかーってやめんなんてういやー、レフル変わらねえなー っ, って<笑><笑> だからもうちょっと頑張らなきゃいけないかなみたいな感じで言われて薄いばっかり褒められるんですよ、これもう本当にじゃあ、やっぱあれですね、当時は2人とも怒られたけど、そ, う そ, う今今<笑>その怒られたこれでしたが、薄いが褒められる立場で俺まだ怒られるみたいな、<笑>俺だけなんか取り残された感じがあって、ちょっと悔しいよね、これは正直。そうねでもさ、俺も久々なのよ、本当のドラマの現場とかもう超久々で、演技のカメラの前に立つのがもうすごい久々すぎて、俺、めちゃくちゃ緊張するし、んなんか。 なんか感覚もさ、なんだろうね、ああ、そうそう、こんな感じだったみたいなさ感じだったりとかするし、思い出しながらみたいなこと、でもさ、現場は止まらないわけで、どんどんどんどん進んでいって、僕、プレッシャーたるやん。いや、だからね、逆なんだよ、本当は。俺だから今の方が緊張しますもん自分で、うん カメラの前に立 て, てでもこれ見れないもん な, なんか何喋っていいかあんま分かんない<笑>そ俺は割とほらなんかさこうやってさなんか話を回すみたいなのはよくやってたからさ、うん、逆にこっちの方が俺はなんだろう得意なんよねうどっちかって言った ら, ら面白いもんですよね<笑>この15年とかで<笑>自分として喋るのが得意になっ た, <笑>なったああそうだね原さんとか、まあ、そういうことね今神話くんとかだってねえ、ねね、毎日カメラの前にこう立ってるわけじゃないねえ神話もだいぶ変わったじゃん 今もうほぼさ、さ朝のお天気兄さんだったりとかそうでしょそうだから今、多分ほぼもう今演技する機会っ忙しすぎて多分ないんじゃないかな。あじゃあギャザ、フランさんでもそんな感じだったのいや、俺、そうだよ、だ毎朝だってさ、やってたらさ、そもそもその間にドラマの仕事ってなかなかうまくクスしないでしょ、うん、か確か に, 確かにだから、多分シールだからかもしれないけど、ちょっと俺、海外でそう、でマレーシアさ、割とさ、あのー、パワーレンジャーとか、そのゴーツ全体とか、すごい。 なんか流行ってるんだよ。えー、だから多分あいつ忙しいからかわかんないけどさ、ちょっとこれ見てほしいんだけどさ、ゴーンじゃのメンバー変わっちゃってんだよ。<笑><笑> 一だけちょっと俺、これ、ゴーンジャーのメンバー、ちょっとあの、うん、冒険ブルーになっちゃってるんですよ、これいい。お前の事務所の先輩にちょっと取られちゃって。三上くそう。これ取られちゃって。<笑>これでも、浦和さんと、ィ<笑>ナーと三上くんから。そうそうそ う, そう。あ多分忙しい影響なのかな、やっぱこっちにも出てきちゃってるっていう、そう。これ、ねど、どこに言ってたこれ、マレーシア。の、なんかそういう。そうそうそう、マレーシアの。お店に売ってた。そうそ う, そう、だからもうパワーレンジャー大人気だから。 そう、戦隊ものも大好きだから俺とか知ってる人めちゃくちゃいたいだからえマジでえすごいよマレーシアとかインドネシアとかだって俺のインスタのフォロワーって日本人の次ホーチミン氏だからね<笑><笑>ベトナムベトナムなるよてかすごいねそうそういやこれよこれでもやっぱ人気なんだろうねそういまだに言ってるのこれすごいよねこれ本当にだってこれスクールバックって書いてあるよ<笑>スクールバックそうだからこれ背負ってる男の子めっちゃ多いからこれこれい く, らいくらだろうこれ 6? 700円くらいですへえそうだか俺一瞬さこうやってかかっておっボーンじゃ ー, なーと思ってあれあれゴーンじゃーみたいな<笑>ああれみたいなすごい ね, ねまあ今回、うんまあ、お前がねその、ちょっと誕生日だったじゃないですか、はい、だからちょっと、ね、マレーシアのちょっとお前の誕生日プレゼント買 っ, っていきたいなんだよ俺先に俺うわ恥ずかしい俺先に言っちゃったじゃん向こうの民族の この緑のえ緑の T シャツをちょっとえ、可愛 い, いじゃんでもだからちょっとおこれ着替えてよ今あ、全然いいよということで改めて変身したうすりくこれです<笑>いやいや古いんだよなまたなんか<笑>お前もやっぱなんかおっさんならなんかちょっと<笑>着替えてきました<笑>はいでどう、似合う、似合う、やっぱ緑似合うね緑似合うねなんかユニフォームみたいなことなあ、そうそう割とさ、あれいいでしょと思う素材感とか、うん、素材感はすごいでしょう。 そうそうこれを抽選でだから1名の方に1名の方にプレゼントします俺がお前にプレゼントしたんだ<笑><笑>俺がお前にプレゼントしたんだ<笑><笑>プレゼントするなよ<笑>俺がわざわざマレーシアから買ってきたんだよねお前に<笑>緑を割と探してたらさ緑だけって割とないないんだ 以外にさ緑、えー、こんな感じでさなんかさなさそうだけどあったからちょうどちょっとこれはいや嬉しいですよ、はい、そんなということでぜひ使ってくださいりありがとうございます 寝, 寝巻きとかも全然いやいやありがとうございますはい そ, のそもそもお前ってさそのどうやってそれ合音じゃその決まったの俺だからさこの年に事務所入ったんですよえこの年に入ったのはい俺は二千七年だった と思うんですけどえ、やば、マジででそそそうそうそうでも本当に何も知らなかっただから、うん、本当に何も知らなくてそれこそ受験とか終わって、うん、高校1年生になって、うん、d ボーイズのオーディションっていうのを受けたんだけど<笑>そうだお前 d ボーイズだったね忘れてたけどそうそうそう忘れてたけどそうなんですよこの人 d ボーイズなんですよ 要は2007年に今の事務所に所属させてもらってて、うん、でその流れでなんかいろんなやっぱ最初仕事があるわけじゃないからいろ、うんね、んなオーディションを受けていく中でその先輩のオーディションを受けさせてもらったっていうのはだから最初はその自分がめちゃくちゃ来られたいとかっていう、うん、感じだ そ, そもそもそういうのがあること自体そんなに分かってなかったぐらいのレベル感だと思う。う 結構さ人生半分前の記憶だからそう か, そうか割とその時しかもわ分かんないことも多くて芝居ってなんだろうみたいなとかそこまでないんだ全然何もなかったからへーどっちかっていうと本当だからそれがもしかしたら そ, そういうのがよかったのかも分かんないねなるほどがむしゃらだしかなかったから戦隊ものっていろんなプロデューサーだったり監督が見てるんですよ、うん で、俺一回すごい悔しかったのが、そのやっぱりその臼井がすごくセンスがいいっていうのを、若野さんも昔からずっと言ってるし、他のプロデューサーとかも、いや、あの子なんか、これから伸びるねみたいな感じで、俺、なんかすげえ、俺、レッドじゃん、でも俺が。あーま、あまあそうね、うだから、すっげえ悔しかったのめちゃくちゃ覚えてんだよね、でそれ、戦隊やってる人やってる時、やってる時、そうだから、あいつは勘がいいって言われてた、すごくお前は。そうだから、ふざけてたりとか、めっちゃしたじゃん。 そうめっちゃしたけどお前が寝てる間とかに俺すげえお前にいたずらしてるからいやいやいやそうお前覚えてるこれちょっとお前これ多分お前に何何覚えてる の, の知らなと思うんだけどえ何何何何何、うん、覚えてるえ俺こっちは何トランク覚えてるもうとにかくずーっと寝てるんですよロケバスの中で来たら移動バス移動音とかもずーっとこうやって口を開けて え俺、こうやって寝てるから薄いが寝てる間にこのコアラのマーチとかをね、うん、口の中に入れて食べんのかなっていう実験をよくやったりとかしてたんですよそしたらこいつ寝ながら最高記録3つまで食べたりとかして<笑><笑>このコアラのマーチをねそう<笑>で途中やっぱ口の中ら水分持ってかれるんでしょ<笑>俺<笑>食べながらポ<笑>みたいななったりとかするんで薄いが<笑>覚えてるだそ う, そうだからちょっとお前寝てみてそこで寝て口開けてみて<笑>う寝てそう口開けて 今君がこ う, やってこうやって口の中にこうやって入れるわけですそうやってそしたらこのまま止まると思うだから何個入るかなと思ったらこいつあろうことか口動かして食べ始めるんですよ寝てるのに<笑>ちょっといやってたか噛んで食べてみて<笑>こうやって食べ始めるんですよ<笑>おい食ったぞ<笑>こいつみたいなおマジでみたいなう、ね、でもねこう食べることが俺たち好きだからとにかくもう俺たちーンじゃって消え物がもう卵ばっかなんですよ あのレンが作る卵料理ばっかり確かにねだから焼肉なんてもう外でバーベキューなんて出よう思うんだら俺たちもリハーサルなのにもうめっちゃ食ってそこから冷え物が本当に消えちゃうみたいなな、まあまあ、くなっちゃって怒られて肉追加して焼く時間がまたあるみたいな俺とお前な俺もお前もだよ<笑>もう育だ盛りだから食べるって<笑>かね俺が怒られてる時は大体お前も怒られてる<笑><笑>そもそももうちょっとそれは卒業したいですよ卒業したいもうちょっと3十も。<笑><笑> 31になった卒業したいそれはもう卒業したいですねでも入ったらまた同じふうに怒られると思うけどねいや当時から2人すごいこうなってるまあやっぱ主役とそれを引っ張るプロデューサーだからまあやっぱ多分チームアップしてやっててんだろうなっていう感じあったのよはいやっぱさそのフラ原さんにも浅野さんとか「お前もっとそ出せろよ」みたいなそのやっぱヒーローだからもうその人の理想にならなきゃいけないみたいなので結構タイトにしろみたいな 言われててもう撮影所の ま, まん前にこコンビニあるじゃないですかはいはいあるねで、あそこでなんか俺何回かこう朝そららさんとすれ違ったりとかしててあーそうだねなんかいろいろそのゼリー系とか買い込んでるからまあやっぱその飯食わずに、うん、ゼリーとかでやっぱそのダイエットとかしてんのかなみたいなストイックねそう感じで思っててそしたらなんか当時なんかバナナダイエットって知ってるの僕だって<笑><笑> バナナダイエットなんてあ、でもやっぱ、そしたら、プラハラさん、んか、だから俺、バナナダイエット始めようと思うって言って、なんかそのバナナプリンと、バナナゼリーと<笑>そ、バナナのお菓子と、で、バナナも食うんですよ、そしたら、もう、<笑>ほぼ糖分じゃないですか、<笑>で怖と思って、<笑>みんな思ってたい怖すぎると思って。 よく覚えてんね、本当にエビちゃんもそれ言ってたよ確かマジでバナ<笑>そんな印象強いよいやめちゃくちゃ印象強いなんかでも真顔なんですよそれが怖くてもう<笑>この人何言ってんだろうマジでみたいなそうそうだからとりあえずなんかバナナの成分がすごいなと思ってたから俺はそうだねうだからバナナの成分が痩せさせるものと思ってたからそうだよねでも10イヤーズの時に<笑>あなんかロケしてて<笑>でなんかそのブランさんっていつもそのロケ終わった後とかにちょっとコンビニ寄れないですかみたいなバスの あのロケバスの方に言うんですよみんながロケバス乗った時に「なんかいやもうまたコンビニ寄るの?」みたいな空気がめっちゃあって「はいはいはいはい、でまあでも村ラさん寄りたいからいいんじゃないですか」みたいな感じで行って村原さん色々買い物してる最中に。 兄貴だったと思うんだけど「ロケバス出してください」って書いて<笑><笑>でさんがロケバスで置いてかれるところみんなで動画撮ってみたいなお前はカラはあればっかり覚えてんなホントに覚えてますね俺自分のエピソードでこれはあんま言ってないと<笑>お前の名台詞なんだっけ わぁーすごい w w やってみてうわーすごいってのー<笑>あなただけエちゃんともめちゃくちゃ濃いよ、ね、そこで、ヨウスくんに来いこともあって、うん、あのエビちゃんとウスイ君と、うん、一緒にやったらどうみたいなことを、うん、あ、そういう繋がりになったのシンワく君とかさ、実は一時、うん、とちょ近くに住んでてあ、そっかそっかそう、うんうんうん、実はだから今日も本当はねうん。本当はね。うん、今日、ねうんねうん、誕生日 なえいやほんとにごめんなさい俺さっき の, あの頭の下りもカットしていただきたいですホ<笑>にすみません<笑>ごめんなさい本当にということでお送りしたのはマッハ全開ゴーレ<ス>ットまたなー<ス>チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いしまーす